チームとしては、太陽のように光を放つ、という意味を込めています。それでは、3の皆さん、よろしくお願いいたします。はい、東京よさこいチーム3です。皆様、よろしくお願いします。はい、えー、本日はですね、えー、光という作品を演舞させていただきます、えー。暗い世の中をですね、どんどん明るくしていこうという、3、えー、拍子をモチーフにした 作品となっておりますぜひ、えー、最後まで、えー、応援何卒よろしくお願いいたしま す, しいしますはい、それではまいります光照らせ あさよいや パンパンパンパンパンパンパンパンンパンパンパパパン パ, パパン パ, パパンパパパンパパパ 踊り子直れでは、えー、横浜の皆様、一緒に三拍子お願いいたします。お手を拝借よーパパパンパパパンパパ パ, パンパン東京よさこいチーム3でしたありがとうございました